5月22日をもって、現在の5人体制から、長瀬連24と高橋海人24の2人組ユニットへと変わるジャニーズの人気グループ q n g p i グループ脱退を表明している岸ユータ27平野氏、洋二十六神宮寺ユータ25の3人はジャニーズ事務所の退除も発表している。ため今後また現在の5人体制の金プリがすぐに再結成されることはなかなか難しい問題のようにも思われます。しかし、5年後。 キンプリデビュー10周年を迎える2028年に再び3人が合流し再結成があるのではないかと信じているファンも少なくないのです。というのもキンプリの5人は昨年11月に突然の騎士、平や人流児の脱退発表の直前まで様々な媒体で今後のグループとしての目標を語ることも多かったんですよね。芸能関係者。 例えば、ファッション誌、ウィズ、講談社の2021年4月号の中で、グループの好きなところを聞かれ、5人はこんなやりとりをしている。近く、いいメンバーを持ったなって思う。と、グループの絆を再認識、インタビュアーが、最後に、グループの好きなところをお願いします。と、5人に尋ねると、唇を切って平野が、僕はみんながバカなところですかね。 と話した後に、高橋や神宮寺もこう続けたのです。前での芸能関係者、高橋、あはは今日バカしか言ってない字や、ん章。神宮寺一番バカな人にさっきからバカバカ言われて、章。へいやいや、いやいや。お前が、ナンバに、だから、最初はきあいあいとじゃれていて三人でしたが続いて平野が、 でもバカって仕事も楽しいんでできるしこれ怖いなとかもないから何でも挑戦できる。両方のバカがとても好きですね。と話すと、神宮寺も、やるときはやるけど、ね。俺もみんなでバカをやれることは好きだけど、みんなからいろいろなことに挑戦しようとする姿勢が感じられるのが好き。仕事以外にダンスのレッスンを受けていたり。 刺激をもらえるし、いいメンバーを持ったなって。と、まさに金プリ最大の魅了のようなキーワードを発したのでした。全能。四1十周年が目標ずっとこのまま一緒にいたいの言葉も、人へに冗談を言い合っているだけでなくこのインタビューからは各メンバーの意識の高さも伺えます。 さらに、続くメンバーも、お互いの尊敬できる点やチームワークの良さを、こんな風に告白していたのです。前での芸能関係者、高橋僕からするとみんな先輩で、もともと紫王と角は関西ジャニーズ JR のトップだったし、神と岸くんと玄樹くんもトップにいて、優勝した時からキラキラしていた人たちなので、今でもメンバーだけど、すごいな。 って思っちゃうところがたくさんあって、刺激をもらえるからずっとこのまま一緒にいたいなって思いますね。長瀬みんなが自由にやりたいことをやっていてステージを降りてもそれは変わらないそれが居心地いいなって、その感じがみんなで共有されているところもいいところだと思っています。さらにインタビューの最後にリーダーの騎士は、 騎士みんながそれぞれ自分にないものを持っているから羨ましいとも思いますし、でもそれでみんな糸口のグループなので、やや貯めて、なんて言うのかなへいや、もう考えておいてよ。騎士、うん十周年までには、とにかくもう、大好きなので、簡単ふ、 と、平野に突っ込まれながらも、2028年に迎える金プリデビュー10周年を意識しているような言葉まで口にしていたのだ。四角10周年で再結成の3つの理由とは今回3人の脱退退場が決まっているにもかかわらず、再結成の可能性が否めない一つ目の理由は、金プリのチームワークの良さやメンバー同士のお互いへのリスペクトの高さが挙げられます。 マップス。これは、ジャニーズ事務所のどのグループよりも秀でていると言えるようでしょう。メンバーの中の良さは、ピカイチですし、今後もプライベートでメンバー同士が顔を合わせる機会もあるでしょうから、その中かで、またもう一度一緒に、という話が出たとしても不思議ではないのです。前での芸能関係者。また、今回の、ウィズのインタビューだけでなく、5周年、10周年。 と、未来への目標を語ることも多いグループだったことが二つ目の理由だという。その目標が夢半ばで途絶えてしまうことをメンバー自身が一番残念に感じているのではないでしょうかさらに、三つ目の理由として、金プリとして、この五人で成し遂げたいグループ像が明確だった点が挙げられます。 個々としてではなく、もともと金プリとしての未来像を思い描きながら、デビューから今日までやってきた5人の思いが、5月22日で騎平野、神宮寺が抜けてしまったからといって、消えてなくなってしまうわけではありませんからね。前での芸能関係者、10年後に騎士、平野、神宮寺の事務所復帰案電撃再結成の可能性も、ないとは言えなさそうだ。近く、 キンプリの絆は永遠。疑問符キャンプ場で仲良しの5人。ニケラ3枚目の5人の後ろ姿画像が、キンプリの絆の深さを感じる、とファンに人気だ。